お久しぶりですレディーバードですレディーバードです芸能者のヒロです芸能者のもちこです説明しようもちこ先生とはもちもち星から来た異星人ちょっと空気の読めないところもあるでも楽に生きれる方法も分かる宇宙人設定上そうなってるけどもしかしたら正体は僕の姉かもしれない だいぶストレス溜ままってますよねスストレスは免疫力を下げるので病気にもかかりやすくなってしまいます逆にストレスを減らせば免疫力も上がりますそこで今日は何をストレスと感じるのかそこを探っていきたいと思いますでひろくんに人形師になってもらって人形劇を交えてそれをお伝えしたいと思いますじゃあひろくんスタンバイの方よろしくお願いします 今日はライオンくんからもちこにお悩みがあるとのことでライオンくんがやってまいりましたさっそくお悩みを聞いてみましょうライオンくんどうしたのちょっともちこ先生聞いてくださいよ今ねストレスすっごく溜まってて働いてる職場には嫌な上司がいるし、うん、給料だって上がんないし、うん、もう俺どうしたらいいかも毎日イライラなんですよああストレスマックス状態ですね それはねイライライライライわ<笑>かりましたえっ、ー、とじゃあもちこが一つずつもちもち性の力を使ってあなたの願いを叶えるとしいますえ本当ですかやったはいじゃあまず一つ目あなたの嫌な上司がいなくなりましたはいおンいなくなりましたはいじゃああなた職場に行ってみましょう嫌な上司がいませんね はい、あなたを逆にその嫌な上司は褒めてきますあなたどんな気持ちになりましたああ嬉しいですああんかちょっとくらい給料なんか安くたってなんか俺頑張れそうですはい了解はいじゃあ次は給料が倍になるはい、でも嫌な上司は残っているおおはいどうぞはーいはい、あなたお金いっぱいですねでもその会社に行かなければお金はいただけませんはいじゃあその会社に出勤してください うわなんかお金は儲かってるし買えるものは増えそうなんだけど、うんえー、やっぱりなあの上司にね文句言われたり怒られたりすると給料なんてね、今より下がったってもいいからもうちょっと人間関係がなんとかなったらなってな思うんですよわかりましたはい、じゃあ戻ってきてくださいはい、えー、じゃあライオンくんにお聞きしますはい どっちがストレス溜まりましたやっぱりストレスが溜まったのは給料だけが上がって、えー、嫌な上司がそのままね職場にいたことですねうーんわかりました、えー、じゃあどうしてでしょうね、それってえー、僕が一番ストレスになってることって給料じゃなくて やっぱり人間関係だったってことじゃないでしょうかねうん給料少ないぐらいでそんなに困ってないからまあですよねそうですね、うん、確かに生活はできていますし、うん、一見同じぐらいに見える辛いのだったらやっぱり心の方が楽になる方がいいってことですね断然そうですねはいわかりましたでは次回心の悩みを何で優先するのかな そちらに焦点を当てて次回お送りしたいと思います今日も見てくださってありがとうございましたありがとうございました